さあ、うちの親父らが妙に張り切り出してな親戚に誘われてアイドルは一回だけって話だったんですけど。 静かに暮らしたいんですけど。あ帰りたいんですけど。